は今日はちょっと群馬の方に行く用事があるのでまず下仁田ネギを買ってくるというのが、えー、今日の目的ですで明日はあの風が全然ないので、えー、ちょっと古墳を見に行ってこようと思ってますで今日今閉めて走ってるんですがあまりにですね風が強くてですね外も結構すごい状態なので 軟弱でちょっと締めて走っておりますでは気をつけて行ってきます119番を冷静にしてしまいました これがシ下ニタネギだ前橋に着きました天気いいですね上州から風っていうぐらいで風強いですおまぼししましたはいわかりました 今もうすぐ2時なんですが風もねなくて気持ちいいんでと開けて走ってますで日曜なのにこの辺り結構シャッター閉まってます利根川渡るんですがまあ、右手にルナパークちっちゃい公園で、えー、グリーンドームがあって正面には春名さんが見えますね うわー谷川とか雪景色がすごい綺麗ですあ正面浅間山ですね浅間もすごいですね毎度のことながらグーグル先生もっとまともな道をナビしてほしいなもう電車がありますね えー、古墳があります、えー、埴輪の里に来ましたいい、えー、ここにも古墳があります双子山古墳だそうです 大室公園にやってきました、えー、前双子古墳前天そこにね前双子古墳ってそのなんか古墳なんですここであそこがそれ古墳じゃん、えー、中双子古墳埴輪があるそうです石室とか入れるんじゃないか 質もあるんですね。横なんですね。うん？こ、うん、っちが右が円か。夜の前橋市街地です。こうオリオン通りって。 アーケード街なんだけど、どこも空いてないですね。どうぞ。